りうです今年の活動が始まったばかりでまだまだ元気が足てないところですが今日は久しぶりの黒目川花祭ですので楽しんでお届けしたいと思いますどうぞよろしくお願いいたしますりょうさんから始めさせていただきますよろしくお願いしま す, <笑>あああいますはいすみません会場の皆さんこんにちは 地元赤塚の両と申します。よろしくお願いいたします。<笑>一発目ということでちょっと緊張していますね。<笑>えー、今回も参加、えー、をさせていただきました。ありがとうございます、えー。会場を一発目ということで盛り上げていきたいと思いますので、お客さんも一緒に盛り上がっていただければと思います。<笑>よろしくお願いいたします。<笑>さあ、みんな一発目、開演です。声少ししか出ない。<笑><笑> フいや 今日一日よろしくお願い致します。皆さんありがとうございました。